今回は、うち旗3本あったんですけど、そのうち2本が故障者リストに入ってしまいまして、その2本のうちの1本がもう再起不能になりまして、もう昨日なくなりました。でも、仲良ささんの旗しさんが貸してくださったんですよ。ありがとうございます。ご好意により旗を張りました。せいや、頑張って、振ってね。はい。 では、舞姫二曲目は、舞四つ歩きという曲です。えっ、ー、と、手踊りで踊らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。きょうせ。はい。よろしくお願いします。はい、お願い。 Cause h t s so お衣装が開い